キンプリ、エモすぎる、8年前の表紙シンクロ、と、CDDV、ライブでの、意味深すぎる距離。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。エモすぎる、表紙に涙が溢れてしまったファンも多いのではないだろうか。4月7日に発売された雑誌。 パテイトウ、2023年5月号版パブリッシング社に、ジャニーズの人気グループ PNG&PINS、キンプリのメンバー、平野志洋26、岸優太27、神宮寺優太25、高橋海斗24、長瀬恋24の5人全員が表紙に登場。その構図がファンの間で話題になっている。 今回の表紙に登場した金プリの5人はベージュ色の波打った布の上に岸さんが中央その向かって左に神宮寺さん右に高橋海斗さんが寝そべった格好になっています。そして神宮寺さんと岸さんの間に乗る形で平野さん、岸さんと高橋さんの間に長瀬さんという並びになっていました。皆笑顔で素晴らしい表紙だと思うんですが、 これには実は元ネタがあるんです。芸能識者。それは今を遡ること8年前の2015年7月7日に発売された同じパテイトウの2015年8月号の表紙だという。その号では水着姿の金プリのメンバーが浜辺で笑顔で折り重なっている写真が表紙になっていました。これがやはり岸さんを中央にして左に神宮寺さん、右に高橋さん。 その上に平野さん、長瀬さんという配置で、2023年5月号と全く同じ配置になっています。敷かれていたベージュの布は、浜辺の砂をイメージしたものでしょう。キンプリは2015年の6月に結成されていますが、当時はまだメンバー全員が10代。表紙の、ハワイでキャキャキャミスター。QNG マー。プリンス。 という文言からも写真からも、キュートな若々しさが伝わってきます。全道さらに構図だけでなく、他にもエモいポイントがあるという。2021年3月に脱退した元メンバーの岩橋玄樹さん26も2015年の表紙には平野さんと長瀬さんの愛楽師さんの上に写っていました。 この4月に発売された表紙でも岩橋さんが行ったポジションをわざと開けてあるような構図となっていたんです。さらには前回の表紙にはなかったメンバーカラーの星が表紙に散りばめられており、ここにも岩橋さんのメンバーカラーである濃いピンク色の星が表紙に確認できます。このリンクぶりにはどうしたってエモさを感じざるを得ないですよね。全能。この写真を見たファンからは、 パテートウの表紙の深い意味をさっき知ったのね。このエモさは何ぞ。キュンすぎて泣けちゃう。ちゃんと岩地のとこ開けてあるんよ。みんな素敵な大人になったね。もっと大人の続き見たかったな。パテートウをソング粋なことしますよね。星も六色あって泣きました。大好きだな、キー・エヌ・ジー・ピンス。 キンプリちゃんがずっとお互いのことを大好きで大切なことが伝わってきますね。海ちゃんだけ弾けてるなぁと思ったらこういうことだったのね。星も6個あるし、パテーとウの文字がピンクなのも意味があったんだね。と、感動したという声が続出していた。四角音楽番組でも岩橋の場所を開ける姿、最近でも 岩橋の存在を意識させるキンプリの姿が見かけられていた。4月3日放送の音楽特 1CDDV30 周年、歌うぞ。1位の曲だけフェス、DBSK で、キンプリはデビュー曲、シンデレラガール、お披露。その時、5人が横一列に並んだ時、平野さんと高橋さんの間が空いていて、これは岩橋さんのための場所では、 と話題になりました。全能。発売当時のフォーメーションでは、横一列の状態の向かって、左から2番目に、岩橋がいた。ジャニーズ事務所を退所した岩橋さんですが、今でもメンバーとは連絡を取っているようです。今回のフォーメーションは、3人が脱退したとしても、今も6人で金プリというメッセージを岩橋さんに送った可能性は高いです。全能。 キンプリは5月22日に岸優太、平野、神宮寺優太がグループからの脱退し、ジャニーズ事務所から退除することになる。この絵もすぎる表紙に込められた万感の思いは、ファンたちには届いていることだろう。四角、キンプリメンバー、6人分の星で彩られた絵もすぎる雑誌表紙四角3月28日に公開された。 家庭とウ5月号の表紙には、キンプリメンバー全員が登場。同紙の2015年8月号と同じ構図で、元メンバー岩橋のメンバーカラーでもある、濃いピンク、色も含めた、6つの星が表紙には彩られていた。